Hey, yo, what's up, YouTube yo です今日はリフティングアーサーを解説をしていきますよでも何をするかというと最近結構新しい登録者さんとか結構たくさん増えて、えー、この技ザどうやるんですかとかっていうリクエストをたくさんいただきますでもあのその中に結構今まで出してた動画がたくさんあったりするので今回はその動画をギュッとまとめてより見やすくして えー、皆さんにお届けするのでもしよければ是非見てください結構ねあの超絶初心者向けに今回は作りましたまあっていうのもリフティングこう上手になりたいなっていう人が僕のチャンネルを見てくれたりっていうのがすごいお多いと思うんですけど も, も意外とねできてもできないことがあるんですよ何見てんねんって感じだ、ね、できるんだけどちゃんとしたやり方じゃなかったりでそれのまんまねいっちゃうと基礎を飛ばしていっちゃうと あのなかなか上達スピードがこう遅くなったりするんですよこれってさ何事も同じじゃないですか生まれたての赤ちゃんが急に走ることってできないじゃないですかこれ結構たとえすごいざっくりしてるよ階段になっていくことが何事も大事だと僕は思っているのでまず基本的なところをガッチリ固めてから次の技っていう風にしていってほしいなっていう風に僕はいつも思ってます でね、なぜかというと難しい技やった時にダサいんじゃさしょうがないじゃないですかやっぱりフリースタルフットボールリフティング人に見せるもんだし余裕を持ってできるようにみんなにもなってほしいなそしたらもっともっとみんな上手になるしもっともっとかっこよくなると思うので、えー、今回はまとめの動画をサクッと作ってみましたそれではちょっとオープニング長くなりましたが、えー、コスケしっかりカットしてくださいということであとはコスケの編集に任せますではいきましょうどうぞ 次にに練習方法に入っていきます。す。つステップ分けてて紹介していきますまずステップ1です。まずはくるぶしでしっかりと遊んでください。でそのまま足を足を反対側にこう動かすんですけどもどこまで動かすかというと反対側のくるぶしの部分まで内側のくるぶしから外側のくるぶしまでできるだけボールを移動させてください。次にステップ2です。 ステップにはもうあとはこすり上げるだけポイントの部分で説明したように右側に倒れながらくわに押し付けながらボールを上げてくださいこの時に一番大事なのが右側に倒れるということこれ結構重要ですこれを使うことで勢いよくボールを上げることができるので、えー、ここを意識してやってみてください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 練習方法に入っていきます今回はステップを3つに分けて説明していきますまずステップ1ですステップ1は体勢作りですね手から直接挟んでしまっていいので体勢をまず作るというところから始めましょうでこの時大切なのが挟んだ時に少し体が斜めになるようにしてくださいそして挟む時足首の角度はピンと伸ばしてかかとと えー、太ももの裏辺りでガシッと挟めるようにしてくださいステップ2ステップ2は手からボールを少しパッと離して挟んでみる最初からこの時挟んでみるこの時最初から膝を開きすぎないでください開きすぎていってしまうと結構挟むタイミングとかが難しいのであとちょっと膝を閉じるだけで挟まるっていうような体勢を作っておいて手から一瞬ポッとボールを離して挟む これでタイミングを掴んでくださいステップ3ワンバンドで挟みに行きましょうワンバンドでできればリフティングからもできてくるはずですでこの時にふくらはぎと太ももに最初乗るような感じでも大丈夫ですちゃんと挟めなくても大丈夫なのでとりあえず足首をしっかり伸ばして、えー、ふくらはぎと太ももの間に乗れば OK ですこれがガシッと挟めるようになればリフティングから入っても問題なくできます 練習方法に入っていきます今回はステップを2つに分けてご紹介していきますステップ1ですステップ1は、えー、蹴り上げたらその蹴り上げた反対の足でまたぐだけこれを繰り返してみてくださいで大事なところ2つあるんですけども1つ目蹴り上げたら少し僕の場合右足で蹴り上げますそしたら右側にちょっと体を移動してそこで多めを作ってくださいっていうのも ここで溜めないと、ポイント1の横に移動しながらまたぐっていうのが難しくなるので、蹴り上げたら、えー、僕の場合右側に少し移動して、溜めを作ります。で、二つ目。一気にそこからジャンプして、左にずれながらまたぐ。この二つが重要です。ステップ2。えー、ここでもう完成版をやってみましょう。ここでどうやったら最後、ボールに間に合うのかというと、 ための時間をもっと短くしてみてください。蹴り上げた瞬間にためる。そこのスピード感が速くなってくれば速くなるほど、えー、技に余裕が出てきます。それか少しボールを高めに上げる。こうすると結構、えー、余裕が出てきてまたぎやすくなってくると思います。